「ころころどんぐりこ」「おいけにはまってさあたいへん」「どじょうがでてきてこんにちは」「ぼっちゃんいっしょにあそびましょう」「どんぐりこ」 「おやまがこいしいと